Step 5フ e デリティ忠実度今まではノイズがあったピュアステートはミックステートになることはそれがあると話をしたんですけれどもそれはもうちょっと具体的には見てみましょう例えばこの例だったら input のステートは ψ の状態なんですが チャネルを通してそれがノイズをかけられるから確率的には、えっと、他の結果は出てくる可能性がありますよね。例えばこれだったら、まあ、P1 で, でと Psi1 の結果が出てくる可能性もありますし P2 の, の確率でで、P、Psi2 の, の状態が出てくる確率もあるしだんだん、えっと、続くととまあ Pn は、それの低い確率で、Psi n の, の状態は出てくる可能性は あ, るありますよね。じゃあ、これが複雑なんですよね。どうやって一つの数値だけ で, で, ではと、ステートの状態、状況をとどうやって評 価, 評価すればいいでしょう。さて、これはフィデリティと言います。と日本語では忠実と この呪術道の定義としては、こういうふうには計算しますが、えっと、大文字の F で, で, で, では表現して、えっと、そしてそれ が, が2つ の, の、えっと、ステートは、1つは密度行列のローと、と、ψ の, の、えっと、ステートベクトルなんですが、そ う, い う,、えっと、そうする と, と、こういうふうには計算します。えっと、真ん中のローを、えっと、 ブラ a とケットには挟んで、それが、それが、それを拡散算して、えっと、結果が出てきます。その、出てくる数値が、が、フィデリティです。この左側の F の大文字は、それが、フィデリティには表示して、と、このローは、実のアウトプットとして、この ψ は、は、作りたかった状態、そういうふうには使います。 これは基本的に quality、品質 と, と, と表示しますね。で、この fidelity は0 と, と1の間の数値なんですが、えっと、左側の0 だ, だったらこれ が, が欲しいステート、作りたい状態とはオー t ー o g o n a それ が, それが、えっと、直行 の, の状態。右側の1はそれ が, が 完璧に作れたとのという状態です。さて、この場合だったら、Psi は Pure State でそれがそっちで作りたい状態 だ, だったら、この本当の行列が RO に出てくるんで、それがと k ッ t と Bra の掛け算それが外積にして、それがと ローに、ピューステートのローになりますが。それ、そうすると、じゃあ、どんなフィデリティになるのでしょう。F を計算すると、と、まあ、計算には細かく、あ, あ, あの、一つのゼプステップずつは書きませんけれども、こういうふうな状態には出 て, 出てきます。そうすると、と、ψ と ψ の内積の事情にはなること。 ψ と ψ の内積は、これがピューステート だ, だったら、その内積は1になるんですね。で、それはまあ、その1の事情は1。もう一つの例にすると、とまあ、あの、完全混合状態 だ, だったら、これが maximally mixed state と言いますが、それが、がまあ我々、我々の持っている情報は何もないんで、 そのキュー b i t の状態は0にはなっている確率は 50% で、1になっている確率も 50% で、それが何も情報ない。ですけれども、その場合には、例えば、ψ イコール0を作るは目標にしていると、じゃあ、どのぐらいこの完全な今後状態はどのぐらい ψ に確認できたか、それが確認してみてみましょう。 そうすると、まあ、これが、の、えっ、ー、と、0と0 の, のに、に挟んで、まあ、これがと、計算すると、00 0 の, の、えー、と内積と、01の内積は、その2つの term が出てきますが、まあ、0と0 の, の内積は、それが1 な, なので、まあ、これがかける、ハーフ、プラス、 0と1の内積は、ロと一の積はそれ内積は、それが直行のステート な, なので、内積は0なんで、残りののは数値 と, としてはまあ 0.5、ハーフになるんですね。もう一つの例にはすると、まあ例えば2キュービットのステート見てみましょう。それの 完全混合状態は、4分の1の00、プラス4分の1の01、プラス4分の1の10、プラス4分の1の11ですね。そうすると、まあ、例えば作りたい状態は00の場合だったら、これもちょっと計算してみると、結果は4分の1になります。この00と、 ゼ ロ, ゼロの t e r その最初のテームはそれが1かける4分の1なんですが、他 の, の状態にはそれ が, が内積は0になりますから、それももう消えてしまって、残り は, はと4分の1。n q u b i の場合だったら、これがまあ想像できるかもしれないんですけれども、2の n 乗分の1になります。で、えっと、一 q u b だったら、えっと、 完全混合状態のフィデリティは2分の1。2キュービットだったら4分の1。3キュービットだったら8分の1とか、それが続きます。そうすると、例をちょっと見てみましょう。ステップ3には見たフリップ、キュービットフリップチャンネルなんですか。インプットはンの状態で、でまあ、そのチャンネルを通して、アウトプットは p の確率で、ね、フリップされてしまう。すると、同じ、ね、最初のインプットの状態は正しく出てくる確率は 1-p になります。じゃあ、これのフィデリティはちょっと計算してみましょう。それまずはと、ロー、その密度行列、デンシティメトリックス を, を, をと書いて、それが 1-p の、ψ の, の外積、プラス、p かけるキュービットのフリップ の, の状態です。で、そのキュービットのフリップには、密度行列の場合には、まあ、この、えっ、ー、と、ケット・ブラ の, の, の外積を、えっ、ー、と、x の、のえっ、ー、と、ビットフリップオペレーターを挟 ん, んで、それが、がえー、と表示します。これが、えっ、ー、と、 完全、これが完全混合状態じゃなくて、これがまあ何かの確率的にはエラーがあったステートです。そうすると、フィデリティを計算すると、こういうふうにはなって、結果としては、フィデリティイクォル 1-p。つまり、エラーが多くなってない場合の確率になります。 さて、フィデリティがあると何に役に立つでしょうまあ、フィデリティというのは忠実度が、えっと、状態の品質を表示します。何に使えるんでしょうまあ、フィデリティは0だったら、これが完全に間違っている状態です。1だったら、まあ、作りたかった状態が で, ができました。そうすると、と 基本的にフィデリティ が, が, が作りたい状態のができたの確率。で、それはまあ、いろんな分散量子計算とかいろんな使い方 に, にするでしょうこの。この分散型のシステムによると。じゃあと、各アプリケーションが何かのスレッシュホールド の, のとフィデリティがあるんですけれども、それ が, がそのクリティカルスレッシュホールドとしては、それが超えたら、 そのアプリケーションは正しく実行する可能性はあります。それの以下だったら、状態を使えないこと、状態になるんですけれども、そうすると、まあ、ネットワークが作れる、作っている状態が、それの品質が足りなくて、とやりたいアプリケーションは正しく実行できない可能性があります。まあ、そうすると、 エンタングルメント生成、エンタングルメントピュリフィケーションを使うことは可能なんですけれども、あとは、まあ、フォートトラレントの、量子計算の手法を使えば、なんとかなる可能性があります。